さて、次は、ネットワークとその目的というお話です。で、そもそも、コンピューターネットワークとは何でしょう型としては、複数のコンピューターシステムが、互いに通信できるように接続されたものが、コンピューターネットワークなんですけれども、では、ネットワークを使うという目的は何でしょうかういくつか挙げられます。一つは、資源の共有。あるコンピューターにあるデータを別のところから利用する。まあ、共有ですね。それから、 えー、あるコンピューターの能力が不足したら一部をよそで処理する。これは能力を共有すると。B は信頼性ですね。一台のコンピューターだと、それが止まったら処理が全部止まりますけども、複数のコンピューターで分担してやっているようにしてあれば、段が壊れても、えー、その分だけ遅くなるかもしれませんけども、残りが処理を進むということができます。信頼性が B。B は経済性なんですけども、 大きなコンピューター1台というのは非常に高価なんだすそれよりも量産型のマシンであれば、まあ量産効果で安くなってますから、それをたくさん並べて、ネットワークを使って結合して一つの仕事をする。と、の方が安く済むことが多いんですね。これは経済性。D は段階的成長ですけども、1台のコンピューターで能力が不足したらば、もっと大きいマシンに買い替える。大変ですね。 それよりは、台数を買いましていけばいいというのであれば、ちょっとずつ増やせますから、まあ、安いですし、大変じゃない。段階的成長ができます。E は通信バイタル。これは実際には多いと思うんですけども、距離的に離れたシステム同士を接続することで、様々な新しいタイプの応用が可能になります。 例えば、ネットワークを使って通信するというのも、ここと向こうと様々な場所の人が同じ場所に書き込むことができる。だから、通信媒体の一種として使っているわけです。そして、どのような目的を主にするかによって、ネットワークの形態が異なります。例えば、信頼性や経済性のためというのは、複数の場所を同じところに集めていっぺんに使うので、コンピューター同士の距離が近くなります。そういうものは、高速なネットワークで結びますから、 まあ、ランとか、ローカルエリアネットワークというふうに呼びます。一方、離れたところとデータを共有する、通信する、そういう場合は、長い距離を結ぶものなので、そういうネットワークは、ワン、ワイドエリアネットワークというふうに呼びます。次は、回線交換とパケット交換の話ですで。古くからあるネットワークの代表は、固定電話ですね。電話というのはもともと、 2つの機器の間を直接つなぐと、お互いに通信ができるというところが始まりました。そして、個人の家から電話が引るようになった後も、一緒には電話局に交換士さんがいて、映画に出てきますね、古い映画とかので、交換士が配線を交差してつなぐと、最終的に自分と相手の間に線がつながって通話ができると。そういう意味ではまあ同じなんですね。ですから、お互いの間に線が引ける。自動電話になると、 番号を代表すると自動でながるんですけども、そこも交換機の中で、まあ、自動で相手までの線を全部つなげるというふうになっているのです、これも同じなんです。こういうふうに、えー、相手までの線をつなげて、それから通信するというのは、回線交換、ラインスイッィングと言います。で、回線交換の弱点は、最初に線を確保する手間が必要なことですね。線が確保できないと、まあ、お話中 と, とかするけども、通信もできません。利点は、 一度ちょっとながった線はもう専用に確保されているので、いつでも 100% 使うことができます。で、これに対して、ネットワークではパケット交換というのを使います。パケット交換というのはね、えー、こういうふうに、えー、たくさんのコンピュータのノーの濃度がこうつながっているんですけども、A から F まで通信するとかいうのは、この小さい、えー、箱に、まあ、パケット、パケットにデータを入れて、これをここに送り出します。 そうすると、これが中継されていって、F までつくと、まあ、データがついた、えー。さっきもパケットをピンで調べましたけど、このパケットをたくさんお互いにやり取りしながら通信する。これがパケット交換です。で、リトンは、えー、この途中の場所というのは、たくさんのものが相乗りしてもいいんですね。えー、ですから、えー、回線を確保しなくても、どんどん送ってしまえばいい。ただし、えー、その、時々、非常に混雑するためのパケットが失われたりするとか、 それから、まあ、失われなくても、こう混雑したところはスピードが遅くなったりすることもあります。まあ、これがパケット交換の不便なところなんですけども、でも通信って大体こう、データが送られているときもあれば止まっているときもあるので、えー、パケット交換の方が効率よく回線を使えるんですね。ですから、ネットワークは今、パケット交換を使って作られているということになります。次はシステムと回送構造という話なんです。 で、コンピュータシステムもそうなんですけども、多くのシステムは階層構造、まあ、レイヤードアーキティチャーという、まあそういう構造を持っています。その基本的な考え方はですね、えー、全体をこう、創上に構成する。えー、なんかこれはまあこれを創に構成して、で、この部分の設計をするんですけども、それは下の方は関係なくてここだけで考えるというふうにして、 複雑なシステムをこう分けてくることができる、えー。これが解消行動なんですね。はい。で、えー、例はここにあるんですけども、例えば、あなたが遠方の相手と取引の交渉をするとしたら、えーまあ、その資料を秘書に送らせるとしますね。例えば。あなたは社長さん、相手も社長で、そうすると、秘書さんが文書を送るのには、まあ、郵文で送るとか、 まあ、宅配便さんで送るとか、ファックで送るとか、複数の手段がありますけれども、それはあなたは感知しなくても、秘書さんにまあ送ってくれればいいよっていうふうに言えばいいわけです。ですから、下、えー、のことはどうしてるか感知しないというので、解消構造になったわけです。逆に、秘書さんはあなたから言われたことを送るんで、あなたがどういうやりとりをまあ相手の社長さんとしてるかということは感知しません。えー、まあ、それは仕事によっては感知するんですけども、基本的に見なくてもいいわけですね。 またもちろん、郵便局の人も、えー、その中の、風、え、車、ー、の中身はもちろん見ないですから、関係しません。ういううに自分の範囲だけの仕事をするわけです。そうするとですね、あなたと相手はこう契約の交渉とかやり取りをしてるんですけども、書類をやり取りしますね。実際にはその書類というのは、あなたから秘書さんに行って、郵便事業者に行って、郵便事業者が相手の方を送って、 で、相手の秘書さんに渡って、相手の秘書さんが、まあ、相手の社長さんに、えー、まあ、読み上げるとか、手渡すとかしてやる。こういうふうに、えー、データはこういうふうに言ってくるんですけども、やり取りするのはあなたと相手という構造になってるわけです。で、階層構造を用いると、その、それぞれの層の中をうまく構成するということと、リセットする層とのやり取りをするということに、それぞれ限定して考えれば済むので、えー、このありますけども、えー この間のやり取り、から、この隣とのやり取り、えー、ここだけ考えれば、えー、ちょっともう一回書きますけども、この人にとっては関係があるのは、えー、この階層構造の上とやり取りする、下とやり取りする、それから相手の、えー、同じレベルの人とやり取りする。えー、この三つについて考 え, 考えればまあ大丈夫なんでね。 それは全体にわたってできているので、解消構造というのは複雑なシステムを綺麗に構造化してくることができるんです。